ああ後ろも、後ろ、それ横や。<笑><笑>それでは、ご挨拶どうぞ。おはようございます。おはようございます。何やっちゃうんです か, で何ですかす。何歳ですか。何歳ですか。今日 は, 今日はよろし く, お 願, しろしく お, 願しお願いします。泣きますか。 きません<笑>ちょはいこれとこっち向いて。 <笑>はい、<笑>あちょっとここはどこだっつってよ。<話> 最近さ共和党国歌が早ったらできるだけ。いい バスの中で見たのあそうそう<笑> ちょっと駄目や駄目。